今日はシングル世帯に非常に助けになるこちらのお掃除ロボのご紹介をさせていただきたいなと思います。まあ、このロボのおかげで家事が非常に楽になっていまして、まあ、今私子供2人いるんですけれども掃除に関してはこのロボに頼ってやってもらっております。 まあ、こちら非常に使いやすいロボですのでご紹介を少ししていけたらと思います。で選ぶ上でのポイントはやはり人間の代わりの性能を持っているのかどうかというところが重要になると思いますのでその観点でご紹介していこうと思います。まず最初に本体について簡単に触れておきたいと思うんですが後ろはダストボックスそれから水のタンクがついています。で今前前お見せしてるんですが、前は、 DTOF 方式のライダーといった光を使った距離測定技術が入ったロボットになっております。後ほどご紹介するんですけれども、これによって瞬時に部屋のマップを読み込んで、隅々まで掃除をしてくれるといった機能が搭載されています。で下側を見ていただきますと、吸入口がありまして、 ちょうど真ん中の方に左右タイヤがついていますでかつ、まあ、触覚と言ってもいいかなと思うんですけれどもハボキみたいなものがついているとで今タンクを外したんですけども簡単にタンクが外れまして、まあ、中身をお見せをしますとこの中にフィルター類が入っておりますフィルター自体も非常に簡単に交換することが可能になっておりまして 付属でもフィルターが1個ついております。まあ、合計2個ついております。Amazon でもフィルターは買えるようになっております。で、このような形で、またはね込んであげてで、そのまま閉じてしまえば、OK と。非常に簡単な、簡素な構造になっています。でこちらが水が水 入るところになるんですが、こちらのロボット掃除機に関しては水拭き機能というものも付いております。非常に便利なロボットになっています。で、こちらがダストボックスになっていまして、この中にゴミが溜まる仕組みになっております。万永方式になっております。はいで、こちらもそのまま。 はめ込んでカチッというところまではめてあげればそのままつきます。で今度はこちらの吸入口なんですが吸入口に関しても非常にシンプルでして、まあ、ゴミが結構つきやすいと思うんですけれども、まあ、このブラシ自体も取れる構造になっていますのでゴミがついた場合でもすぐに洗って使えるようになっています。はい、非常に簡素な 仕組みになっておりまして、蓋を取り付けてあげれば OK と、まあ、いうことになっています。それからこちらがローラーになりまして、で、今、去っているのが、ハボキになります。後ろに関してはこんな感じになります。あと今、こちらが前側に今、変えたんですけれども、前に関しては、 このように脱落しないようにセンサーがついております、まあ、このセンサーをで感知することによって段差があるところなんかでも止まってくれるようになっているという仕組みになっていますでこちらの方なんですが水拭きするときに使うための台座になっておりまして、まあ、こちらが付属でついております でさらにこちらがモップになるんですけれども、まあ、このモップも2枚付いているんですけれども、まあ、こちらのモップを付けるということによって水拭きができるようになりますであとはこのように白い部分にはめてあげるだけで3箇所ではめるようになっているんですけれどもこのような形ではめてあげて でこの裏に関してはマジックテープになっています3箇所で留められるようになっておりますので掃除するときも途中で外れたりするようなこともないしっかりとした取り付けができるようになっておりますもちろんゴシゴシこするということはできないんですけれども、まあ、水拭き軽い水拭き程度はできるような 構造になっているというのがこちらのネオボットの特徴になっております。充電ステーションなんですが、まあ、こちらは掃除が終わったときなんですけれども、まあ、後ろ側にロボットがバックして、ちょうど今、左右上のところに金属部があるんですが、まあ、そこのところとダストボックスとがついて充電が始まります。で裏はこんなな感じになってておりまして 最後、掃除が終わると、従来の掃除機のように、まあ、吸引が始まるようになっています。で、ここの蓋を開けますと、このようにダストボックスがありまして、まあ、ここにゴミが溜まるような構造になっております。でこれがだい大体2ヶ月ぐらい使えるものになっているようですので、まあ使 掃除する頻度にもよるとは思うんですけれども、まあ、こちら2ヶ月に1遍ぐらいを目安に交換をするとこちらのダストボックスに関しても Amazon で普通に買えてしまうものですので、まあ、特にあの取り替えするときなんかも困らないものになっておりますので安心して使うことができるというものになっていますで後ろ見ていただきますと後ろは普通にもコードを挿す ところがあるぐらいになっております非常にシンプルな構造になっておりますので、まあ、置くところも特に困らないと思われます。中見ていただきますと中はまあ下一番下がまあフィルターになっている程度で、まあ、横からロボットのダストを吸引して先ほどのダストボックスにゴミを貯めていく。 構造になっています人間の代わりとなる性能を持っているかということで一番重要ににななるのはこのはロボットの動きになります今子どもの机の下を掃除しているんですがしっかりと机の下とその足を、まあ、隅のところまで、まあ、歯ぼきがありますんで、まあ、その歯ぼきを使って先までしっかりと 掃除をしててくれいるるのがお分かりいただけるんではないかと思いますでかつ今ハンガーの下なんですが入れるところに関してはしっかりと隅々まで掃除をしてくれますで円になってますのでまあはぼ1個しかついてないんですけれども、まあ、ピボットしてくれますんで、まあ、それによって、まあ、ハボキが1つであってもしっかりとホコリを取ってくれる ようになっていますで今センサーが光っているのが見えるかと思うんですがこのビートフードのライダーという光を使った距離の測定技術、まあ、これを用いていますので机それから机の足等にまあ干渉するということもまあほとんどないといった状態になっておりますんで、まあ、ロボット自体のまあ傷 破損まあその辺とも気になると思うんですけれども、かなり極限まで干渉っていうのは抑えられているっていうのもお分かりいただけるんではないかなと思います。今、棚の下掃除してますけど、かなり低いところであっても掃除をしてくれます。8.7 センチまで。 の高さに対応していいるとうのこういった段差も家の中にはあったりすると思うんですけれどもこういった段差を乗り越えることもしっかりとできるようになっていますかつこのように輪郭をなぞるような形でまず掃除をしていくというのがこのネオボットの特徴になっておりますこちら今玄関なんですけれども 今段差があるんですが、この段差を乗り越えると落ちてしまうんですけれども、しっかりと段差を乗り越えないようにセンサーがついておりますので、しっかりと輪郭をなぞるような形で掃除をしてくれます。ちゃんと段ボールも避けてくれますし、動画の輪郭もしっかりとなぞります。 続きまして洗面所ですけども暗くしているんですが、まあ、暗いところでも掃除はしてくれますで今台に干渉しているんですがこれまだマッピングデータが完成していなくて初めて今ロボットが入る状況ですまあ、そういった中ですとこういったコードに当たったりだとかあとこういったトイレ今 当たってますけれどもこういったところにやっぱり当たってしまったりっていうのがありますので、まあ、ロボット自体少し、まあ、最初のマッピングをするときだけなんですけれど傷がついてしまう場合というのが、まあ、正直あるかなという気は少ししますもう一回覚えてしまえばあとは問題なく干渉することなく想像してくれるようにはなりますロボットの 掃除のパターンということでもう一度お伝えしますと今これがマッピングのデータになっておりますで最初はこのマッピングを収集するんですけれどその後ロボットはこの間取りに合わせて輪郭に合わせて掃除をしてくれるようになります ですので、最初、マッピングを生成するのに少し時間がかかりますが、2回目の掃除以降は、このマッピングデータが収集されておりますので、最初からこの間取りの輪郭に沿って、まず掃除を始めてくれるようになります。一通り輪郭をなぞった掃除が終わりますと、今度は各フロアごとで往復をしながら、 掃除をすするようになります今こちら掃除してるんですけれども行って帰って行って帰ってということで一つずつこうなぞりながら掃除をしていっているのがお分かりいただけるんではないかなと思うんですけれども、まあ、このような形でで今ちょっと音が大きくなったと思うんですけれどもこれ今一番最強の状態で4000パスカルという吸引力を 出しているんですけれどもこれはもう20万円相当の掃除ロボット、まあ、5000パスカルっていう吸引力を持っている掃除機があるんですが、まあ、それにまあ匹敵するぐらいのまあ吸引力を上げることができる、まあ、このぐらいまで上げちゃうと結構音としては大きくはなるんですけれども、まあ、通常まあ大体1500パスカルぐらい、ね まあ、標準の吸引力でまあ掃除をしているわけなんですけれども、まあ、そのぐらいでしたらもう全然音も気にならない。先ほどまで輪郭を描いてまあ掃除を、隅まで掃除をしていましたけれども、まあ、これが今の先ほどまで掃除をしていた吸引力、だいたい1500パスカルぐらいの吸引力で掃除しているわけなんですけれども、まあ、このぐらいの音としたら全くもう全然気にならない。耳障りにならないぐらいの 音量になっておりますので、まあ、音も全然気にならないといった形になると思います。で、こちら今またマップなんですが、まあ、行って帰って行って帰ってということで、まあ、往復してまあ掃除をしているのがお分かりいただけると思います。まあ、これを見ると、今ロボットは何をしようとしているのか、何をしているのかというのがよくわかると思います。でかつ今下に水量と吸引力ってあるんですが、まあ、4段階で調整ができます。 水拭きもできるんですけれども、タンクに水を入れれば、水の量自体、突出量自体も調整ができるようになっておりますので、非常に優れた機能を持っているということになります。それからこの掃除、この掃除ロボ自体は、途中で中断することもできます。このように今、中断しているわけなんですけど、 まあ、電話がかかってきたときとか、あとはお客さんが来たときとか、まあ、そういったときにこう中断するということができますで。今また再開しましたけれども、このように再開することもできるとで。今このエリアもまだマップが十分に形成されてない初めてのエリアになってますので、まあ、少しこう当たったりするということがあります。全工程の掃除が終わりますと、充電ステーションの方に戻りまして、バックで 入っていきます。で、終わりますと、このように、お掃除ロボットの中のダストボックスを吸い上げると、まあ、いうことで、まあ、吸い上げた後に、この充電ステーションの中にダストボックスが入ってますので、まあ、そこにゴミが溜まるようになるということになります。溜まったダストボックスは、ここの蓋を開けますと、 取りり出せるようになっておりまして、まあここを引き上げますと、はい、このような形で少しちょっと汚いですけれどもこのような形でゴミがたまるような構造になっています、まあ、これ自体はだいたい2ヶ月ぐらい、まあ、掃除の頻度によると思うんですけれども、まあ、交換すれば大丈夫なものになっております。 また Amazon とかでも、まあ、簡単に購入ができるものになってますので、すぐ交換が可能になっています。初感になりますが、まずこのロボット、人間の代わりとなる性能を持っているかということになりますが、これは持っているということが今回使ってみてわかりました。実際にこのロボットを掃除した後の状態を見てみると、非常に 人 間, がロボ人間が掃除をしたと同じぐらいの綺麗さを保っている確実に言えることはこのロボット掃除機で掃除をした時としなかった時って比べたらもう全然全く違う状態になっておりますので確実にこのロボット掃除機としても威力というのはしっかりと持っているなと。かつロボットだから ある程度のところは妥協してもいいよということではなくて、しっかりとした掃除をしてくれる性能というものを持っていると私自身思いますで。今このように椅子の下なんか、下回りなんかもしっかりと4本の足がありますが、4本の足の隅をしっかりとこのような感じで掃除してくれておりますし、 従来のロボットですと、この中入るっていうことすら難しいんじゃないかなと思うわけなんですけれど、非常に細かく掃除をしてくれる。でかつ、こういった絨毯よくありがちなこのテーブルの下、こういったところ、すごく掃除しにくいわけなんですけれど、しっかりと掃除もしてくれる、先ほどの机の下と同じ要領で、足の周りも含めて隅々まで掃除をしてくれますんで、 これは自分で掃除をする代わりとなる性能をしっかりと持っている、まあ、ロボットではないかなということを実際私自身これ使ってみて感じたところになります。なんといっても今光ってますけどこの t ト o f 方式のライダーという光を使った距離測定技術というのがやはりこれ素晴らしいなと思います。これ7万円ぐらいのロボットなんですけれども もう20万円するようなロボットと、まあ、遜色のないぐらいのコストパフォーマンスっていうものをしっかりと持っていますしだいたい30分ぐらいで、えー、私のこの 2LDK のこれ今マンションなんですけれどもここ掃除しっかりとしてくれますんで いいつも30分ぐらいで終わりますなのでしっかりともうプログラムがあらかじめ組まれていて、まあ、どこを掃除をするのかっていうことをしっかりと組まれた上でのロボットのこの動きによる掃除になっておりますので常に同じ状態の綺麗さというものを提供してくれるロボットということでこれは非常に使い勝手のいい特に私シングル世帯なんですけれども少しでも家事の 工数ととといいううののを減らしたいと言うことがありますので、そういった意味においてはものすごく重宝するアイテムになるエアボット Q11 のご紹介をいたしました商品の詳細は概要欄に貼っておりますので興味のある方は是非ご覧になってみてくださいまた当チャンネルでは車およびカー用品を中心としたレビューを行っておりますので 興味のある方はぜひそちらの方もご覧になってみてください。それでは失礼をいたします。